えー、骨盤調整小ヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、とこちらではですね、骨盤底筋もしくはえっ、ー、と骨盤の周りの調整、歪みの調整について皆さんの、えー、お家でできるね簡単なエクササイズをご紹介しています。まず骨盤底筋なんですけど、骨盤底筋というのはこの膣から尿道からこの肛門この間に通ってる。 ここからね、ここまで通ってる筋肉群のことを骨盤底筋群と言います。いろんなね、筋肉がこう重なり合ってあるんですけれども、えー、女性はですね、今、えー、もう20代ぐらいの方からその骨盤底筋の緩みからあの尿漏れの悩みを抱えていらっしゃる方とか、あと下腹がね、すごいポコッと、下腹だっポコッと出ちゃってる方とかが、お悩みの方がすごくいらっしゃるんですね。で、骨盤底筋っていうのは 特に女性で出産してらっしゃる方はその時に一回も伸びきっちゃっているのであのだんだんねこうそこが緩くなるっていうのも分かるんですが出産じゃない方もえそういう悩み抱かえかてらっしゃる方は、まあ、すごく女性多いんですでそれは運動不足だったり、まあ、姿勢だったり、えー、と栄養だったり、まあ、いろんなことがあの原因にはなってるんですけれども、まあ、要は骨盤底筋が緩む 筋肉の力がないっていうことが一番強いのであのやっぱりそこの筋トレっていうのが必要になってきますで特に閉経前後特に閉経後の女性いわゆる更年期を終わった女性とかはあのー、女性ホルモンがね生理がなくなるっていうことで女性ホルモンがすごく減ることによって筋肉量がガクッと減ってしまうので運動しないとでそうすると骨盤底筋のいわゆる筋肉がどんど ん, ど ん, どん薄くなってそれによって 骨盤定筋が弱くなって内臓がが落ちてて下からが出るっていうことにもなるし内臓が落ちて膀胱を圧迫してで特に尿道の周りの筋肉群も骨盤底筋群の一つですからそこの筋肉が弱くなっているのでおしっこを我慢できなくて尿が漏れてしまうっていうこともあるしでその尿漏れを、あのー、今ねいろんな製品が出てるじゃないですか尿漏れパッドとかいろいろ出てますけど えー、と尿漏れをね、ほっといて一番怖いのが、あの臓器脱、あの内臓が、その血から出てきてしまうっていうあの症状になる方も意外と多くいらっしゃるんですね。で、そうすると、もうあの、治す方法は、もう、手術とか、まあ、かなりちょっと大変になってくるので、ぜひ今から、あのまだ今尿漏れとかないわっていう方も、あのぜひ今から骨盤底筋群の、ここのね、この部分、この部分の、 筋トレをしとくっていうのは本当に大事なので、ぜひやってみてください。はい。そしたらですね、今日は、えっ、ー、と、まずは、寝転がっていきますね。寝転がって、で、骨盤底筋群、さっき言ったように、お尻からこの尿道の恥骨のところまでをつながっている股のところに全部ある筋肉群なんですけど、まず今日は肛門だけいきましょう。肛門だけ。いいですか はい、それでは、両手をお腹の上に置いて、お腹膨らむように、ブッと膨らませていくんで、その前に、この腰の下、腰の下が、えっと、そうですね、手のひらがつっかかるけど、ちょっと入るぐらいの、ほんのちょっと反り腰。手ががっつりラクラが入っちゃいますっていう方は、ちょっと腰反っちゃってるので、ほんのちょっと腰の、ちょっとリラックスしていただいて、えっと、私の先生はですね、イクラの卵が入るぐらいっていつも言うんですけど、イクラの卵が入るぐらいの隙間で、 でその腰を、ね、こう動かさないで、イクラの卵を潰さないようにしていきます。で骨盤も動かない状態で。息を大きく鼻から吸って、お腹ぷーんと膨らむのを自分で感じていきます。手のひらで感じていきます。でこの時腰上がり反らないようにイクラの卵が入るそのスペースだけ。で腰も膨らむように呼吸を入れていきましょう。もう感覚だけでいいですよ。で口から細く長く吐いてお腹へこむの手のひらで感じていきます。 もう一回いきますよ。鼻から吸って、お腹も膨らんで腰も膨らませますで。口から細く長く吐いていきましょう。あともう一回いきますね。鼻から吸って気持ちよくお腹と腰膨らませて、口から細く長く吐いていきましょう。はい、そしたら今度肛門だけいきますね。 息を大きく鼻から吸ってお腹と腰が膨らんで口から細く長く吐きながら肛門だけぐーっと締めていきます息吐き切ります口から全部細く長く吐いていきましょうで吸ってその肛門を開くようにリラックスします繰り返しますね口から細く吐きながら肛門ぐーっと締めて 吸いながら肛門リラックスします。10回いきますね3口から吐きながら肛門閉めてで閉められる方はぐーっと体の中にその肛門を引き込む感じ息吐き切りますで吸ってリラックス4肛門だけ閉めてでぐーっと引き込みましょう膣も尿道もどこも動いて肛門だけ閉めます で吸ってしっかりと肛門リラックスしましょう5を吐いて肛門だけ締めてぐーっと体の中に引き上げて呼吸は口からずっと今吐いてますで吸ってリラックスしっかり肛門開きましょう6吐いて肛門だけ締めてぐーっと引き上げて腰も動いてないし骨盤もどっこも動いてないです 吸ってリラックス。肛門をしっかり開きましょう。リラックスするのもすごく大事ですよ。口から吐いて肛門だけ閉めてぐーっと引き上げて吸ってリラックス。8口から吐いて肛門だけ閉めてぐーっと引き上げて 息吐き切りますね。お腹ぺとっとぺ、ちょっとね、へこんでるのを感じていきましょう。でも吸った時はしっかりお腹膨らまして背中も膨らましますよ。口から吐いて肛門だけ締めてぐーっと引き上げて息吐き切ります。吸ってしっかりとリラックス肛門開きましょう。お腹膨らましますよ。 口から吐いて肛門だけ閉めて息吐き切ってで吸ってリラックスしましょうはいそしたら両膝揃えていただいて両足閉じて足も閉じてます左右にパターンパターンとお膝を動かしても脱力ですねで腰と骨盤の歪み取って で、両膝横に向いたところで、ゆっくりと起き上がっていきましょう。はい。今日は肛門だけ、骨盤底筋群の肛門の周りの筋肉群だけを動かしました。これを1日10回でいいです。それを3セットぐらい、えっ、ー、と、ね、寝っ転がってできたらいいですね。慣れてきたらもう立ってでもどこでもできるようになるので、立ったまま、例えば、 電車の椅子に座っている時とか、とか、ちょっとテレビ見ている時とか、ソファーに座っているとっとかで、えーと、椅子に座ったまま肛門だけ閉めて、緩めて、肛門だけ閉めて、緩めて、立ったままでも、ね、電車で立っている時とか、バスに乗って立っている時とか、そういう時もできます。信号待ちでもできます。肛門だけ閉めて、緩めて、締めて、緩めて、ただ、閉めて、緩めるときに、閉めてってお尻をね、この肛門口で丸めないように。 もう全く立ったまま、このままこの締めて、緩めて、肛門を締めて、緩め て, めて、締めて、緩めて。っていうふうにしてみてください。こういうふうに締めないように。骨盤を動かさないで締めて、緩めて。を1日10回を3セット、呼吸に合わせてやってみてください。締めるときは吐きます。吐きながら締めて。で、緩めるときに吸います。吐きながら締めて。 吸って緩めるめぜひやってみてください。でえー、とこの、ね、チャンネルではこうやって骨盤底筋の、えー、筋トレ、あとは骨盤のね歪みをとる、えー、いろんなエクササイズをご紹介しているので、もし、ね、今日の、あのー、エクササイズが、ね、参考になったなという方は、もしよかったらいいねボタン と,、えー、とチャンネル登録、ね、していただければと思います。はい、それでは ぜひやってみてみください、えー、と次回はね、えー、とまた違ったところを少しずつずらしながらえとご紹介していきますね。